中国としては内心穏やかではないような気もしますが、とりあえず平静を保っているみたいですね。どうも、政治いろいろの学部です。韓国保守派と言われているユン・ソン・ギョル候補が当選し、早速ユン・ソン・ギョル候補はバイデン大統領や 岸田首相と電話会談を行ったようですが中国は今後どのような対応を見せてくるのでしょうか。ワウコリアの記事を引用します。過去最高に熾烈であった大統領選でユン・ソン・ギョル候補の勝利。新政府の対中政策に注目。今日10日、中国官営メディア環球時報は、韓国次期大統領選挙に当選した 野党第一党、国民の力のユン・ソン・ギョル氏の勝利を伝え、新政府の対中政策を見守ろうという反応を示した。環球時報は、韓国の政権交代による対中政策の変化に関して、遼寧大学アメリカ東アジア研究院の両趙委員長とのインタビューを掲載した。両委員長は、中国は韓国の重要な 戦略的協力パートナーであり、経済協力パートナーだとし、米中対立関係において、韓国はどちら側にも傾かない戦略が、自分たちの利益に最も適していると見るだろうと語った。両委員長は、ユン氏の大統領選における発言は、当選後に行われる実際の政治とは異なるだろうと主張した。環球時報は 対米対中政策において、文在寅政権の政策を引き継ぐと言及していた与党共に民主党のイ・ジェミョン候補とは異なり、ユン氏は米韓同盟の再建をもとに韓国安保を維持していくと主張し、さらには韓国安保の必要性により、サードを追加配備することもあり得ると語っていた点を浮き彫りにした。両委員長は、しかしユン氏は、 対中関係を突然交代させはしないだろうと推測した。続けて、韓中就航30年間における、両国の経済的、政治的互恵と信頼関係を踏まえると、中国は韓国にとって重要なパートナーだとし、これまでどんな韓国の政治家も、これに関して意見はなかったと強調した。続けて、これまで アメリカとの関係を損ねることはなかった上、それと同時に中国との協力も強化してきたとし、韓国は自分たちの政治的利益と経済的利益を守る外交政策を定めるだろう。これが未来の発展のための正しい方向だと付け加えた。中国共産党機関紙人民日報の海外版は、ユン・ソンよる韓国大統領当選確定。 二人の前職大統領を刑務所に送るというタイトルの記事を掲載した。これはユン氏がかつてパククネ前大統領とイ・ミョンバク元大統領を拘束、捜査したという経歴を浮き彫りにした表現である。また、ムン大統領により、検事総長に抜擢されたが、その後、ムン大統領の反対側に立ち、野党候補として急浮上したと説明した。 ととのことです韓国では約5年ぶりとなる保守派政権の誕生。そしてこれまで、文政権が推進してきた、新中新北朝鮮路線を一変させ、新米半中半北朝鮮路線を歩むと見られるユン・ソン・ギョル氏。中国にとっては、あまり嬉しくない結果なのではないでしょうか。実際、ユン・ソン・ギョル氏は、当選確定からわずか5時間後。 早速、アメリカのバイデン大統領と電話会談に及んでいます。そしてその会談の中で、対北朝鮮政策をめぐり、日米間の連携をバイデン大統領に言われ、同意したと言われています。ユン・ソン・ギョル氏は、バイデン大統領との電話会談後、岸田首相とも会談。ここでも日米間の連携を強調しています。 事実上の創始国と思われている中国習近平国家主席との電話会談は、バイデン大統領、岸田首相に次いで3番目に行われたという報道もありましたが、電話会談ではなく習近平国家主席の祝電を持った中韓中国大使との面会だったとする報道もあり、よくわかりません。伝統的に中国は、就任直後は電話ではなく祝電を送ることを多く行っており、 おそらく後者が正しいのではないかと思われます。就任直後の電話会談の順序は、どの国を重要視しているかを表すメッセージとも言われます。ムン・ジェイン大統領は一番目にトランプ大統領、二番目に習近平国家主席、三番目に安倍晋三首相という順番でした。この事実だけを見る限り、ユン・ソン・ギョル氏は、 習近平国家主席よりも岸田首相を重視。つまり中国よりも日本を重視しているという姿勢であるかのように見えます。メンツを重んじる中国とすれば、属国に裏切られたともなりかねない行為であり、激怒してもおかしくはありません。しかしながら中国の反応は驚くほど静かです。これには様々な理由が考えられます。まず中国からすれば、 ウクライナ情勢の方を重要視しており韓国の状況は気にしている場合ではないかもしれないということが挙げられます中国にとってロシアは麦の親友と言ってよく最大の同盟国ですそのロシアは暴挙によって世界中から制裁を食らっている状況で国内経済は疲弊の意図を辿っている最中と思われますロシアにしてみれば 貿易相手国が中国しかなくなるわけであり、一時的に中国の経済を上昇させることにはなるかもしれませんが、長い目で見ればロシアの衰退は中国にとって明らかにマイナスです。中国の関心がロシアにだけ向かうとしても、まあ頷ける話でしょう。ユン・ソン・ギョル氏が当選して保守派政権が誕生とはいえ、未だ韓国議会の過半数は、 野党に落ちた左派共に民主党が握っています。ユンソンギョル氏にとっては非常に難しい舵取りを強いられることになりますし、下手をすれば大統領の意向通りにならず、引き続き左派が韓国国会を運営するという状況にもなりかねません。中国は韓国国内のこうした事情をよく知っているのかもしれません。韓国という国の扱いにかけては中国の右に出る国はありません。 長年、属国として扱ってきており、韓国人の気質について熟知しているものと思われます。ユン・ソン・ギョル氏は、米韓同盟強化、日米韓連携強化と、まるで中国とは距離を置き、西側諸国連盟に加入するかのようなことを述べていますが、もしかしたら中国側は、韓国人が伝統的なコウモリ外交をやめられるわけがない。しばらくすればまた、 ツートラックと言い出すに違いない。それぐらい奴らは卑怯者だと見抜いているのかもしれません。実際、韓国の経済は中国依存度が高く、記事内で両委員長が言及している通り、対中関係を突然交代させはしないと思われます。いや、しないというより、できるはずがないといった方が正しいかもしれません。もし本当にユンソンギョル氏が、 対中関係を後退させようとすれば中国は韓国に対してきつい経済制裁を科すかもしれません。ロシアの状況を考えれば、たとえ韓国相手といえども貿易黒字を減らすことになり、中国にとっては打撃となりかねませんが、中国にしてみれば韓国はただの属国、それも最下層の属国としか見られない扱いをしており、その最下層の属国に裏切られることは、 中国のメンツから考えても許せるわけがないことであり、もし韓国が本当にそっちの方向に舵を切れば、中国は経済的損失もやむを得ずで制裁に踏み切る可能性が高いです。これらを総合して考えると、両委員長の言う、韓国が対中関係を交代させることはないという見立ては非常に信憑性があります。いくら保守派といえど、